はい、それでは今週の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で前回は多倍調整数のですねその加算のとそのアルゴリズムについて説明をしました。で今日はその続きでその計算量についての一通りの説明を行ってからその多倍調整数の加算におけるその計算量の見積もりをしていきたいと思います。 テキストは、昨日前回までのところから若干戻りまして、9ページのセクション 1.2 の全金記法というところを見てください。 でこの計算量というのは英語ではよくまあコンピュテーショナルコンプレクシーと呼びましてで、まあ、あの前回の授業でそのアルゴリズムとはどんなものかということをやりましたけれどもそのアルゴリズムの効果を測る上での理論的な指標の一つとなっております。 でそのまあ理論的指標というのがですねどういうものかってことなんですけれどもそのまあ我々、まあ、皆さんもですねそのアルゴリズムをまあ作りましたもしくはその何かの計算をしようと思って、まあ、その計算をするプログラムを書きましたっていう時にそのじゃあ実際にそのプログラムを作ってその皆さんが必要なこう処理が現実的にうまく行えるかどうかっていうことを えーまあ、ある程度経験を積むとやっぱり事前にこう確かめておくのがこう世の常かもしれません。というのはと、まあ、今の時代は計算機の性能が昔に比べて飛躍的にあの上がりましたからと例えば皆さんのパソコンでですねこう大体のちょろちょろっとしたこうデータ処理ですとかそれから計算っていうのプログラムを書いてあの 走, 走らせれば、まあ、大体の計算というのはあっという間に終わるんですけれども。 えっと、歴史的に見ますと、あのまあ、そういう意味でですね、我々は非常に贅沢な時代にいると思いまして、昔は、あのまあ、僕も知らない話で僕も聞いただけの話なんですけれども、例えば、えっと、計算機というのはですね、こうあの 大, 大学ですとその中心の計算機センターにこう神様のように鎮座していてですね、でこう我々はですね、こうプログラムをあの例えば、あのパンチカードと呼ばれるカードですね、えっと、イメージとしては、 多分皆さんあの、えー、と大学の授業アンケートをやりますよね、授業アンケートでマークシートを使いますよね、あんなマークシートぐらいのカードが大きたんですけども、ああいうカードにプログラムを打ってですね、それをこう持って、計算センターにもう出るわけです。もう出て、えー、とそこ の, あのカードを読み込む装置にカードをセットして、で、パンパンと、無事プログラムを動きますようにとお祈りをしてですね、で、それであのプログラムを読み込ませて、えー、と結果が出るのに1週間とか。 そういう時代があったわけですね。ですので、その、まあもちろん、あの、プログラムが正しく動くように、あの正確にあらかじめ書くということも重要なんだと思いますけれども、それと同時に、その皆さんがあの、その当時の人々がですね、自分がやりたい計算がですね、ちゃんとその時間内に終わるかとか、あと昔は、その大学、例えば大学のコンピューターを使うにしても、 あの1人何時間という制限があってそ の, その時間を超えると途中の計算ばっさり落とされてしまって何も残らないとかそういう事情もありましたからそういう意味ではその、まあ、例えば制限時間内にあのきちんとその答えを 出, す出してほしいというような場合にはそのちゃんとそれなりに対応したプログラムを書く必要が昔は少なくとも昔はあったわけです。 でえー、と今はあのそんなことはまあ昔に比べれば少なくなりましたけれどもでもあの最先端の分野ではやはりその最先端にふさわしい大量のデータを扱います。えー、例えば、えー、と今ですね確かあの物理で興味ある人は知ってるかもしれませんけれどもあのセロンってありますよねスイスの。あの 原子核物理の実験機構がありますけれども、あそこにあのラージュハドロンコライダーという、まあ、あの世界最大の加速器がありますで。NHK のニュースですよく山手線1周ぐらいの距離のとか言いますけどい大体そんな感じみたいですね、二十何キロの、全長20何キロの円 形, 円形ですか、円形の加速器があって、でそこでこうあの、まあこう、ついこの間もですね、なんかすいろんな本格的な実験が始まったというニュースがありましたけれども、でそこで出る、その、 データの容量というのがですね、えっ、ー、とまあペタバイトのほうなんですねで。ペタっていうのはどの単位かっていうと、えっ、ー、と皆さん持ってるえっ、ー、と USB のメモリのスティックがだいたいまあ8ギガバイトとか16ギガバイトとかギガバイトなんですね。でギガバイトがえっ、ー、と1000ギガバイトになって1テラバイトです。でそれがさらに10テラバイトになって1ペタバイトですね。 ですので、えーとまあ、皆さんの持っている USB の大体100万本ぐらいの容量 の, のデータが実験で得られると。だそういうそのクラスのデータ量になると、やはりこういったそのアルゴリズムの効果が高いものでないと、こう処理にすごく時間がかかってしまうんですね。まあ、そういう意味で、そのアルゴリズム の, あの効果を、まあ、測るというのは こう大事なわけですでしかも、えー、ともう一つはその理論的に書かれてることが大事で、えー、と実際に何でしょうねコンピューター走らせてからあの1時間待って2時間待って何で出ないんだろうっていうのだとあの時間の無駄になることもありますからある程度事前にそのじゃあこのアルゴリズムでこのデータ量だったらじゃあ何時間ぐらい処理にかかるかとあるいはそのデータの大きさに応じてどのぐらい の, その比例関係で その計算量計算に時間がかかっていくかとかそういうことをある程度その前もって理論的につかんでおくっていうことがまあ重要になるわけですそういう意味でねその理論的指標というのがいくつかありましてその中でもその計算量というのがあのその理論的指標を測る上でよく用いられているものですので、えー、ここでもやっておきますという話です。 でこの計算量なんですが、大きく分けて2種類あります。<笑>えと1つは時間計算量と呼ばれるものでして。 英語ですとタイムコンプレクシティと言いますけれどもこれは必要な計算のステップ数です。もう一つは空間計算量と呼ばれるもので とこれあのスペースコンプレックスィと呼ばれます。でこれはですね計算に必要な記憶容量のことを指します。 まあ、一応、それぞれについて、大雑把に説明しますけれども、時間計算量の方は、ステップ数ですね。ステップ数っていうのは、例えば、のそのステップについては、その場その場で定義をするんですけれども、今、我々がこう使っている1ステップの定義っていうのは、1ワードの加減上場ですかね。例えば、1ワードの加減上場をあの基準として、じゃあ何ステップその計算に時間がかかるか。 ということを測るんですでこれに対して空間計算量というのは、とまあ、これメモリの、まあ、主にメモリの記憶容量なんですけれども、そのとまあ、皆さんもです、ね、いろんな計算をしているときにやっていると思いますが、そのアルゴリズム、一つのアルゴリズムでこう計算を行う際には、こう途中結果がこういくつか出てきます。そうすると途中経過を何段階かこう 皆さんも紙に書き留めたりしながら計算すると思いますけれども、それと同じで、コンピューターでもその途中経過をメモリにこう、保存しておいたりする必要があるわけですね。そうすると、ある計算をする際に、その、じゃあどのぐらいメモリを、例えば途中経過の保存ですとかに使うかっていうのは、そのアルゴリズムによっても多少異なってきます。で、こういうのがそのどういうところに重要かというと、えっと、例えばそのメモリの大きさですね、非常に制約がある場合ですね、例えば、うん、 とそうですね、あの皆さんの携帯電話なんかは、そのパソコンに比べればこうメモリの全体の容量は少ないわけですから、より小さなメモリで、しかもその今 の, その携帯電話なんていうのはその何でしょう、タッチパネルに対応していて、でこう皆さんがこう指で動かしたりする際にすぐに追従するようになるべくこう効率のいい直感的な動きができるようにしなければいけないから、そういった意味で、 この記憶量についても工夫が必要ですし、それから、あの、計算の設定数についつも工夫が必要だと、そういうような、あの、側面もあります。ですので、まあ、ちょっとと、この、空間計算量がシビアに聞いてくる分野というのは、ちょっと、まあ、特殊な場面もありますけれども。今回は、その、主に、この上の時間計算量ですね、この時間計算量に、絞って、その話を進めていきたいと思います。 でその計算量の表し方がその先ほどテキストで指示をしました全金規法と呼ばれるものです。 テキストのセクション 1.2 ですね。で、この前勤記法というのは、次 の, そのまあアイディア、枠組みで行うんですけれどもえと、T というまあ関数です、関数、もしくは写像を用意します。 でこの t という関数は、もともとは、この皮膚の整数の集合、まあ、n と書きましたけれども、この n から、皮膚の実数への写像です。 その皮膚の整数として、small n という値に対して tn とい う, こう値を対応づけるわけなんですけれども、この最初に与える n というのが、この入力データのサイズと呼ばれるものです。 でこのサイズというのがどういうものかというと、これはの入力するデ ー, タのデータの内容、もしくはその性質、あるいはっと皆さんがその計算量を調べたい対象によっても異なってきますけれども、まあ、一般的には例えば、えー、数の桁数ですね、もしくはあの今回のようにその多倍調数を扱っていればある場合にはその ワ, ードワードの個数などがあったりします。 でもしくはあの、まあ、この後ですねこの授業ではその多項式を扱いまして多項式に対するいろいろなアルゴリズムも扱いますけれどもその際には例えばその多項式の次数なんていうのもこのサイズとして取ってくることもあります。でまあ、こういった例があります。 ここではその計算量の例とですね、その比較の例をちょっと見てみましょう。あるアルゴリズムがあったとしまして、で、それに対してこの FN というのを、その、関数を考えるんですけれども、このとき N というのは、 倍長数 の, そのワード調としましまょうワ ー, ド数かワード数に対してこう tn っていうその計算量の関数を定めたとしましょう。で、その中でそのアルゴリズム、例えば1とアルゴリズム2とい う, こう2種類のアルゴリズムがあったとして、その2種類のアルゴリズム間でその計算量が異なっていたとします。 アルゴリズム1の計算量を t1n としてアルゴリズム2の計算量を t2n としましょうでそれぞれをこう計算しましたところ えっ、ー、と t1、アルゴリズムの1の計算量が、まあ、an。まあこれ a は正ですけれども、正の実数として an となりました。まあそれに対して、アルゴリズム2の計算量の方はあの bn2 乗となりました。で、えっ、ー、とこれからそのどんなことが読み取れるでしょうかっていうことなんですけれども、 まあ、の我々は、ああ皆さんはですね、1年の微積分のときに全金的にこう大きくなるとか小さくなるということをあのオーダーの記号でやりました。それをちょっと思い出してみてください。大体それと同じ感覚でえとこう観察できればいいことになります。この場合ですと、アルゴリズム2の計算量の方があの 二, 次二次関数ですので、いずれはこのえと関数で言うと t2 の方が t1 を 追いいい抜くととうことが分かると思いますでそういう時にうんとこの2つ の, そのアルゴリズムの計算量を比べるとそのこちらですねアルゴリズム1の方の計算量の方が全近的により小さいという言い方をします。 形でとまあ、あのー？その税金的なその関数の振る舞いを見ることによって、そのまあ計算量を比べます。という話です。で、まあ他のにですね。このこうしたあのアルゴリズムのあの計算量を知るさえ調べる際によく出てくる関数はまあここにありますよう、ね、な。多項式もそうですけれども、あとは。 例えば定数関数であったりとか、それからあと指数関数、それから対数関数なんていうのが代表的に出てきます。ここまでいいでしょうか。それで次に、その計算量の記法をですね一応、一通り紹介していきたいと思います。 でえー、とこれからは少しこのテキストに沿って話を進めますけれどもそのテキストの定義 1.1 を見ましょう全金、えー、記法と呼ばれるところですでここでは Fn と Gn はそれぞれ皮膚整数から実数まあ皮膚の実数への関数としますまあ実際にはそうかあの実数を皮膚にあの絞らなくても一般的には成り立つと思いますけれどもまあ一応まあ計算量を に関しては一応計算量は時間的な量なので、まあ、皮膚と仮定してよいでしょう。でえっと、教科書とです、ね、説明の順番をあの多少変えますけれどもあの、全体的な内容は一緒です。でまず最初に紹介しますのがラジオですねラジオノーテーションですね。 でこれは全近的上界と呼ばれるものでしてでこれは微積分で習ったラジオとあのお同じものなんですけれども一応復習のためにと書いておきます。 えー、GN がそのえーと FN のラジオに等しいという書き方なんですがでその定義を書いておきますと ある正の C とそれからある正の N0 が存在して N が N0 と等しいかそれ以上ならば Gn が Fn の c 倍で抑えられるというのが今皆さんがかつてやったはずのラジオの定義です。でそれからのテキストのこの定義ですとあのまあ 今僕の書いたこの記法とは若干異なるんですがそれはどこが異なるかというとテキストの定義はえーこのラージオの FN というのをまあ FN に対してこういう性質を満たすあの関数の集合というふうに定義しておりますの で, で教科書の定義に従って書くとあの本来はこの GN っていうのはあの FN のラージオの元であるという書き方をしなければなりませんけれどもまああの数学ですと関連的にえっとまあ 多分1年の微積分の頃からこういう書き方してきたと思いますし、本質的にはあのこの教科書の記述と同じことを考えていますので、ですので、一応この書き方で進めたいと思います。なので、厳密性に関して、心配な人もいるかもしれませんが、一応、大丈夫ですので、その辺は安心して進めてください。 でえっと次に説明するのはスモールオーのノーテーションですでこの えっと、スモールオー O も以前、微積分で出てきたものと同じあの定義です、あのものです。一応、その定義も復習のために書いておきます。えっと、GNN がの FN のスモール O に等しいとは、えっと、任意の 皮膚の実数 C に対してある性の N0 が存在して N が N0 と等しいかそれ以上ならば Gn が C 倍の Fn で抑えられると。 いうものですでこれをすなわち極限の記号を使って書きます と, えと Fn 分の Gn がその n をどんどん大きくしていくとどんどん0に近づいていくと、えー、すなわち極限値が0であることを言っていましてこれをあの微積分の場合には その GN は FN よりも高位の無限小であるという言い方をしました。でそれ、まさにその通りの定義ですので、えー、復習しておいてください。はい。えー、とそうえと、そうですね、すみません。こうですね、はい、ありがとうございます。 でえー、3番目が、三、えー、番目オメガですね、オメガノーテーションというのるので。えー、これは全勤的価格 と,、えー、と呼ばれるものです。 でま あ, あの定義の趣旨としては一番の全近的な上階の逆を言っていて一、まあ、番っていうか数学ではよく上から抑えるってことはやるんですけれどもあの、まあ、これはその逆でこう下から抑えるっていう規法、まあ、であるということです一応それやっておきます。 えーまあ、g n そがオメガの Fn であるということの定義なんですけれどもえとあるまあ C の値あ正の値 C とそれから正の値 N0 が存在してで、まあ、N が N0 と等しいかそれ以上ならば えっと、GN は FN の C 倍でしたから抑えられるという定義です。<笑>で、えっと、4番目が テキストでは一番上に書いてあるその大文字の θ ですね、大文字の θ のノーテーションと呼ばれるもの で, で、これは今までに説明しました一番目のラージオとそれから三番目のオメガ、ラジオメガで上と下から同時に押さえるという、そういう評価です。 ですのでえっとまあ GN があのラージシーターの FN であるということの定義として 正の値 C1 と C2 とあの N が存在して、あ、で、N が、あ、ごめんなさい、これ n ロじゃないすみません、えっ、ー、と正の値 n ロが存在して、N が n ロと等しいか、それより大きいならば、 えー、GN が、えー、と上からは FN の C2 倍、それからえと下からは FN の C1 倍で、それぞれ上と下から抑えられるというのがこの Large t h t a の定義です。 最後に、えーと、オメガ、スモールオメガですね、スモールオメガノーテーションですけれども。えー、とこれはあのテキストにもありますように、まあ、あのアルゴリズムが、N が大きくれば発散するという定義なんですが。 もちろん、発散する際のオーダーが大きくなるという、大きいという意味なんですけれども、この gn がその fn のえとスモールオメガであるというのは、2位の性の c に対して、ある性の n0 が存在して、 えー、n が n0 と等しいかそれより大きいならばえーと gn はえーと c 倍の fn でしたから c 倍の fn でしたから抑えるもしかするより大きくなるということですね。 これは、まあ、これも皆さんすでにやっていいと思いますけれども、まあ、GN の方が FN よ, よりも早く発散するということを意味しています。ここまでいいでしょうか。ですので、まあ、計算量の評価は基本的にその我々が、 まあ、微積分の段階で勉強した全金記法に従って行うと。で、一応、計算機科学ですと、そのいくつかその新しい記号が出てきますというまあ大体この話です。 一応今まで の, この定義を踏まえてですねこの前回の授業でやりましたその多倍調整数の加算の計算量の見積もりをしたいと思います。 先ほども触れましたけれども、その計算量をその見積もりを行うためには、その入力データのサイズとして単位になるものを決めなければなりませんが、ここでは、そのワードごとの、1ワード当たりの基礎演算の回数ですね、それをこの単位としたいと思います。 先ほど出てきますとその計算量のためのサイズとしては、ワードノートの指則演算を単位としますので、そうしますと、じゃあ、指則演算がその何回出てくるかということをもって、このアルゴリズムの計算量とします。 で一応、前回書きましたそのアルゴリズムですね、記憶テキストですと、もう一度、までやっていたところのテキスト15ページに戻りますけれども、この 多, 多倍調整数の加算のアルゴリズムに戻って、各ステップの計算量を見ていきたいと思います。 えー、とここからその前回書いたアルゴリズムをもう一回書き下しますので、ここから必ずしも皆さんは映す必要はありません。ですので、あの先週書いたところに、あの書きその計算量に関するコメントを書き加えてもらえればいい十分だと思います。で、一応このアルゴリズムを振り返ってみますと、まあ、合計で主なステップが3ステップありました。で、えー、とまず最初のステップに、そのガンマ0という変数があって、まあ、それに、 0を代入するというステップがありましたけれども、一応今回は代入にかかるコストですね、計算コストは無視して話を進めたいと思います。先ほど述べましたのは、基本的にその取得演算の回数をこう調べるという方針でいきます。 でえー、と2番目にその多倍調整数を構成する各ワードごと の, その加算の繰り返しのステップがありました。でえー、とこの2番目のステップはまずフォア文がありまして、でここの 計算をですね、なあの何回繰り返すかっていうのを見てみますと、まあ、i が0から k マイナス1まで繰り返すということですので、あの合計で軽快こう繰り返すということに注意しましょう。えー、と言いますのは、そのこのフォア文の中でですね、1回のループで行っている計算が、計算ステップが出ますと、フォア文全体では、えー、とこれをそれを警戒した えっ、ー、と、値というのが、このステップ2での計算量になることになります。で、じゃあ実際このループの中で、何が行われていたかというのを見てみますと、まあ、あの、単精度のですね、整数の加算が行われておりました。 それぞれの記号の意味は、まあ、先週のノートで書くで、後で復習していただきたいと思いますが、ここで注意してほしいのは、この各ループ内で行われている即演算は、この加算が2回ということですね。加算2回行われていることに注意しましょう。で 3番目のステップは、その出来上がった多倍調数の和ですね、これを返すというステップでしたが、今回はこのリターン分に関わるコストは、今回は無視することにします。 まででいいでしょうかで。そうすると、のの今回この多倍調整数の加算のアルゴリズムの中で、計算量に直接関わる部分は、このカッ2のループの部分なんですということになります。で、その回数は何回かというと、1回のループあたり加算が2回で、これを軽回ループを繰り返しますから、単純に計算すると、 合計で加算が 2K が行われるということが分かると思います。うん、ということで このアルゴリズム全体で行われる計算というのが加算に警戒でしたのでそうすると計算量なんですが 2K を先ほどの全勤記法で表しますとまあラージオの K もしくは下から押さえていると言ってもいいのでまあラージシータの K というふうに表すことができます。 で大事なのはここからで、そのここからその多倍調整数の加算の計算量がです、ね、その何に比例するかということをちゃんと見ておくことが大事ですで、えーと。K に比例するということは、この K というのは何だったかっていうと、とこのまあ配列ですね、この A, A とか B、入力の A とか B の配列のに含まれる、あ 完成度の整数の長さだったんですけれども、その長さというのはどのよ う, うに決まっていたかというと、実はこの入力になっていた多倍長数の長さから来ていました。ですので、このアルゴリズムの計算量というのは、その入力とされる多倍長数の長さ、もしくはワード数に比例するというのをここから読み取るということが大事です。こうすると。 ちょっと。 このアルゴリズム の, その時間計算量というのが、入力の多倍調整数 の, あのワード数、長さに比例するということで、こういうその理論的な見積もりをしますと、大まかなんですけれども、これから皆さんがプログラムを使うときに、いろいろな入力がやってくると。その入力は、例えば多倍調整であれば、大きいものもあれば小さいものもある。そういったときに、のどのぐらい計算コストがかかるかというのを、あらかじめそのある程度見積もりを立てることができるようになります。例えば そのえーとまあ、例えば今まで扱ってきたデータからです、ね、今度のデータはちょっと大きくなって、えー、とどうも多倍長のワード数を見てみると100倍ぐらいになっているぞということになればあそしたら大体この計算時間というのは今までの100倍ぐらいかかるんだなとい う, ふうなそういう見積もりを立ててこう物事を進めることができるようになりますそういう見積もりを立てる上でこの計算量の2論規見積もりというのはよく使われていますの で,、えー、でしかも あの基本的な見積もりの仕方っていうのは非常にエレメンタリーなその計算の繰り返しですからあの、ぜひその概念をつかんでほしいと思います。えここまで何か質問ありますでしょうか。はい、えっ、ー、と、それではですね、あの、ちょっとそのこの説の最後の方に、一つ話題がありますので、それを説明しておきます。 15ページの下から2行目ですね、その符号のついた多倍調整数の表現の話が載っていますので、少し説明しておきます。 一応、あの今まで考えていたその多倍長整数 の, あの加算のアルゴリズムを使った多倍調整数というのはあの符号なしということで表現をしておりました。しかし、あの実際にはその符号ついた整数を表す必要がこう出てくることは想像できます。でただし そのまあ、今我々がその勉強しているステップの中からするとこの話題というのはおややその細かい話になってき、ま、くると思いますのでここではあの、まあ、ざっと眺めておくぐらいの話をして あ, のあまり細かいところには立ち入らないで次 の, あの話題に進みたいと思います。で<笑>テキストにもありますようにその、まあ、符号のついたあの整数の表現っていうのはその多倍 あのさっきにやりましたその、えーっと、1ワードの整数の場合においても、まあ、いろいろなやり方がありますけれども多倍調の場合にもそのいくつかのやり方があります。で、まあ、例えばその、まあ不、符号がですね、その数の符号が正か負かっていうのを、この数自体と別のところにこう情報を持っておくという理由にも あ, のありますけれども、もう一つのやり方としては、 まあ、こ, のこれ以前の負 の, の単成度数の表現でもやりましたようにその2の歩数を用いた表現を多倍長にも採用するというやり方がありますのでここではちょっとそれを紹介しておきます。 ここでは、あのまあ、これまでと同じように、ですねこのある数をその、例えば N 個 の, その単成度数を使ってこう表すということにします。 と、あの、まあ、この、今ですね、V という数をですね、その単精度数の A0 から AK-1 の並びとして表します。で、その意味は、えっと、以前にもやりましたけれども、あのこちらにありますように、この、A の0が一番小さい桁ですね。それから、順に A1、A2 というふうに、桁を、大きい桁を表現するような数として表します。で、えっと、ただし、ここからが、その、 これまでの話とちょっと異なる部分なんですけれども最上位のワードですねここですと最上位のワード A の K マにナててですね nk マイナス1のえっと一番上のビットはですね符号を表すようにしますえそれがどのように表されるかというと 最上位のワードを箱の形で表しますけれども最上位ワードの m の a の k-1 を箱の形で表すと。 まあ、このような形で表せますけれどもでとここに2の歩数を入れるっていうんですねでまあ下の桁は順番に2の0乗の桁2の1乗の桁2の2乗の桁というふうにしていってこの最上位桁の一つ右までは正の数を重ねるんですけれどもえと最上位桁に マイナス2の n-1 乗を持ってくるっていうのがこの2の個数の表現でした。で、えー、っと、この2の個数を用いた多倍長数では、この最上位ワードについてこの2の個数の表現を入れましょうというのがそのアイデアです。もう少しきちっと書きますと、 そうすると、A の K マイナス1が実際には最上位桁を除いた部分は、正の数を足して加えていって、 最上位桁はこのように引くという形で、負の数も表せるようにするというのが、この最上位ワードの付き分ですね。そうしますと、この定義で、その ak-1 が表せる数の範囲というのは、 一番小さい数がマイナス -2 の k-1 マイナス乗で、で、あ、ごめんなさい、ちょっと待って、n ごめんえさい、n、ですね、ごめんなさい。えっ、ー、と、これでしょうかね。えっ、ー、と、一番表現できる一番小さい数が -2 のマイ -2 の n-1 乗 で, で、で、一番大きい数が、 2の n マイナス1乗を。なんかそうだね違うね、マイナス2でしたね。はい、すみません。で、これがマイナス1ですかね。えっ、ー、と、マイナス1ですかね。 えー、ともしかしてちょっと手元のノートに誤りがあるかもしれませんが、こうなるんじゃないかと思います。なのでちょっと確認しておいてください。こういった形で最上位の数を表すと。で、それを使うと、その全体 の, その多倍調数の値の範囲というのが、 うですかねえー、ともしかしたらちょっとこの辺の見積もりに誤りがあるかもしれないのでもし誤りを見つけた人がいたら後で思いの教えてください、まあ、基本的にこういう形でその、まあ、多倍調数で負の数を表すことができる、まあ、一つの方法としてその2の歩数を使えるという話をしました。 ここまで質問ありますでしょうか。一応、このセクションについてはですね、符号付き多倍調整数の説明はこのぐらいにとどめておきますけれども、あのテキストには演習問題がありまして、問題 2.7 というのに、その、単精度 の, あの数をですね、2の歩数を用いて表して、そ, の そ, のそういう演算をこうコンピューターが持っているときに、 じゃあ多倍長数 の, あ の, その引き算をですね、どのように行うかアルゴリズムに書きなさいというあの問題がありますので、まあ、興味のある人はの、まあ、考えてみると良 い, いのではないかというふうに思います。もしくは、あとまあ、皆さんもプログラミングにはその少しは経験があるでしょうから、あの今授業でやりましたその多倍長数の 加算や減算をですね、こう自分で組んでみると、いろいろ実感が湧くかもしれません。ここまで何か質問ありますでしょうか。はい。じゃあ、それでは、とまあ今日はちょっと切りがいいので、このぐらいにしまして、次回なんですが、とまあ、次回はこのテキストのその先を進みます、セクション 2.2 の, の多項式の表現としまして、 また、あ、公式の表現の仕方、それから加算の仕方、それからその応用として法難法といった方法に進んでいきたいと思います。それでは今日の授業はこのようにしたいと思います。どうもお疲れ様でした。